この説明が以上で書いてありますけども、うん、実際にこれを動かしてます。equal, b u f f e r まあ長く出てきますけど、それはいいとして、e 点 n s e r t e 点サート e r t e i n s e で、e 点 o p で、e 点プリン t とすると、先頭は abc ですから abc が、e.forward. で、e 点プリント、と、次は def です。こういうふうに、えー、インサートとかフォワードとかトップとかプリントとかいうのを使って、さっきのエディターの中の処理をすることができるわけです。 で、演習ゼロ b はですね、この、うん、図の中のハウとアーの間にオードをつける場合、どういうふうにポインターを書き換えますかそれを、まあ私がこういうふうにやったように、赤ペンで書き込んでみてください。A は、だから、つながりを変化するための、B から C へのつながりそういうのも、えー、やってみてくださいというのが、この、 0B の演習。さて、プログラムを作る演習3まですね、バッファークラスを全部打ち込んで動作を確認して、動いたら、このバッファーにはまだ行を削除するメソディリートないので、ディリートを作ってください。ただし、EOS 行は削除しないようにしてください。これは割と簡単だと思います。だ次はですね、現在行と次の行の順序を交換する。だから、2つの 交換してください。現在行と次ですから、現在行と次ですね。先頭にこのいたらここをとこうなる。e f は交換しないように注意してくださいね。から、一つ前の行に戻る。自作は大変ですね。なぜかというと、えー、プレバーはここなんですけど、もっと前っていうのは先頭から行かないと分かんないから。では、すべての行の順番を逆人にする。 で、なんでこの面倒くさいかっていうと、単連結リストでは、すなに次の行へのポインターしか、次のセルへのポインターしか持ってない。そうじゃなくて、そ、えー、連結リストといって、あるセルからは、一つ前と一つ後ろへのポインターを必ず持っていて、そういうふうな構造を持ってくることができます。ね。そうすると、行き来は自由になるす。 で、これを作ってみましょうというのが演習用になってます。ちょっと高度かもしれません。最後に、エディタードライバー。で、バッファーのメソッドを呼ぶだけで今のやり方も編集できますけど大変ですよね。そこで、えー、先ほどお見せしたように、i とか、p とかそういうコマンドを使ってやるのがエディットっていうメソッドです。で、エディットの中を読んでみましょう。e はバッファーによで、えー、 無限ループに入って、プロンプトを出して、それから1行ラインで取り出して、その1文字目は、えー、取り出す。それから S は2文字目以降最後まで。そして、えー、もしも、このコマンドは Q だったら終わる。トップだったらトップになってプリント。P だったらただプリント。I だったら この残りの文字列 S をインサート。ここコメントしますけども、えー、ファイルの読み込みとか保存とか置き換えとかディリートとかこういうのも作ってみてくださいということになってます。何も、どのコマンドでもないときはただ次の行に。さっきリターンを押すだけで次の行に行ってましたけども、これはこの L の歌でやっていたわけです。こうやってエディターを作ることができるわけです。で、 演習後は、このエディタードライバーを一緒に打ち込んで動かしてください。そしたらば、まあ、えー、まあいろんなコマンドを作ってみましょうっていうのが、まあ、この内容になってます。ちなみにですね、行の中を部分的に置き換えるとか、ファイルを読み込むとか書き出すとか、そういうふうなのは、まあ、そんなに大変じゃないですけども、いっぺんに説明すると大変ですから、ここに書いてあります。 これらを一緒に使ってみると、もっとコマンドが増えて、編集が自由にできるようになる。で、演習録は、2着のエンターで、まあ、コマンドを増やして二着にしてくださいね。2着のエンターで、どれか1回だ分を編集して、体験を述べる。演習ならば、動的データ構造を活用したなんか面白いプログラムを作ると。そういう重要課題になっています。